ご紹介します曲は今年の2021年の曲「奈良井」でございますテーマ地は「気仙沼」今 NHK でもやってます「おかえりモネ」のロケ地となっております地域をモチーフにしたテーマにした曲作りをしておりますなんとなーくこう気仙沼に行った方だったらちょっと描いてもらいたいと思います気仙沼の風景だったりその海の様子だったり でそういうのもちょっと踊りで表現しておりますのでどうぞ、えー、期待して見てください今日この会場が初めてと言っていいのかどうか分かりませんけどもお客さんに見せるのが今回初めてとなっておりますで他のチームさんも多数おられますけれども見てないチームさんもうわみんな寄ってきたよほらもうなんか後ろの方でもう見たがって 寄ってきてき、ね『有頂天』の新曲見るのが楽しみだなんて言ってくださるチームさんも大勢いましてちょっと緊張気味にはありますけれども精一杯演舞させていただきますどうぞ会場の皆様方温かいご応援よろしくお願い申し上げます。かまえ 喂喂喂 h 0 s 0 i d he s a えー、たくさん投稿せん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで。